移管法は日本政府の得意技と思っていましたがどうも、政治いろいろの学部です。韓国でも移管法という全く意味のない空法が連日打ち上がっているというニュースです。中央日報の記事を引用します。深い憂慮を表明する。 遺憾を表明する。深い遺憾を表明する。強い遺憾を表明する。非常に遺憾だ。過去一年間、北朝鮮のミサイル発射に対する、韓国青瓦台国家安全保障会議 NSC 次元の立場の変化をようやく整理するとこうなる。アメリカにジョー・バイデン政府が発足した 昨年1月20日以降、北朝鮮は合計12回にわたってミサイルを発射した。だが、韓国政府は、憂慮、残念などの言葉だけを機械的に繰り返す消極対応で一貫した。もちろん、深い遺憾、強い遺憾、非常に遺憾の順で、次第に表現の程度は上げたものの、 救弾するという表現は一度もなかった。北朝鮮労働党のキム・ヨジョン副部長が昨年9月に挑発を問題にした後では NSC のコメントからは過去にはそれでも時々登場していた挑発という表現さえ消えた。12回にわたってミサイル威嚇があったというのにムン・ジェイン大統領はただの一度も NSC 会議を直接主催することはなかった。NSC 緊急会議はいつも、総フン国家安保室長が主催して、常任委員会だけで開かれた。南北関係の悪化を懸念した措置とみられる。ムン大統領はむしろ、北朝鮮のミサイル発射の翌日である、昨年10月1日、国軍の日記念演説で、 終戦宣言の必要性を強調したこの日の記念演説には、北朝鮮とミサイルという表現さえ出てこなかった。同日、チョン・ウィヨン外交部長官は、国会外交統一委員会国政監査に出席して、そろそろ制裁緩和を検討する時になったという立場を明らかにした。北朝鮮を 対話テーブルに引き出すためのインセンティブが必要だという意味だったが、北朝鮮のミサイル発射に対する球団と抗議はなかった。このように韓国政府がミサイル発射に逃げ切らない対応をしている間、北朝鮮のミサイル能力は射程距離、速度、精密度などで進化した。今月10日に発射された弾道ミサイルは飛行速度がマッハ10に到達したと評価された。 北朝鮮のミサイル発射は今や単なる武力 G を超えて直接的な安保協議に台頭するようになった。特に北朝鮮は今年に入って合計4回にわたって弾道ミサイルを試験発射し緊張の推移を高めた。明確な国連安全保障理事会決議違反に該当するが、韓国政府は依然と断固とした対応とは距離のある 遺憾表明だけを繰り返している韓国は北朝鮮のミサイル発射を休断する国際社会動きにも参加しなかった。10日、国連安全保障理事会会議に先立ち、アメリカなど6カ国は共同声明で、北朝鮮の弾道ミサイル発射は複数の安保理決議に明白に違反すると休断した。とのことです。 外交の世界において言葉というのは非常に重要な意味を持つものですが、それはあくまで同じ価値観を共有した者同士に限っての場合と言っていいでしょう。そもそも価値観を共有できない相手に遺憾だと繰り返したところで何の効果もないわけです。ものすごくぶっちゃけて言ってしまえば、ならず者に対して遺憾だといったところで相手は へとも思わないのですその何の役にも立たない遺憾法を韓国もまた打ち続けている模様です。中央日報は韓国内では保守派メディアと認識されており、新米反北朝鮮、反ムンジェインの立場ですので、北朝鮮のミサイル発射に対して強硬な手段を取るべきという立場であるのはある意味当然のことでしょう。ですが、文政権は 強硬な手段どころか何の役ににも立たないいいを打ち続けててるこことに終始していますこの文政権の態度を中央日報は南北関係の悪化を懸念した措置と見ていますが果たしてそうでしょうか確かに南北関係の悪化を懸念しているということはあるでしょうしかしそれ以上に文政権は 南北融和は実現できるという考えしかなかったのではないかと思われます。言ってみれば、ムン大統領の頭の中は南北融和が実現してノーベル平和賞を受賞、世界中から称賛を浴びるという、いわばバラ色の未来しかなかったのではないかと思われます。これはムン大統領の北朝鮮のミサイル発射の翌日である昨年10月1日、 国軍の日記念演説で終戦宣言の必要性を強調したというところからもわかります。文大統領にとってミサイル発射などサジでしかなく、北朝鮮がミサイルを撃とうが何をしようが、自分が進めているのだから南北融和は必ずできると思っていたということなのではないでしょうか。北朝鮮がここのところ挑発しているミサイルの中には、 韓国も十分射程距離に入っているものもあります。北朝鮮は俗に言う、しびれを切らしている状態であり、いつ暴発してもおかしくありません。そのならずもの国家に対して、ムン大統領は、今こそ終戦宣言だと言っているわけです。例えてみれば、金を渡せと武器を持って今にも頭に振り下ろそうとしている暴漢を目の前にして、 金を渡すとも何も言わず、まずは握手から始めようではないかと言っているに等しいわけです。まだ、チョン・ウィオン外交部長官の方がましです。チョン・ウィオン外交部長官は、制裁緩和を検討する時になったと述べており、これは例えてみれば、ペコペコに腹を減らした冒険を前に、ドッグフードを買いに行こうかと思っているというようなものです。 タイミングとしては全く死に滅裂ではあるものの、餌をあげようという意志はあるという意味において、文大統領よりはるかにましと言えるでしょう。就任前から文大統領が一番気にしており、それしか頭にないとすら言われている北朝鮮問題にして、このありさまなのです。文大統領とは北朝鮮問題に限らず、すべての問題に対して、 そうに違いないという、笑い色の未来しか思い描いておらず、オルタネイティブプラン、事前作、大案が全く頭にない人物なのではないでしょうか。押村ムラクは、この期待の大統領、ムンジェン氏の任期が残り半年を切ってしまったことです。もし、韓国大統領に第2期が許されており、あと5年、ムン政権が続けば、 日韓関係はさらに正常な方向に向かったことでしょうが、そこは時代の大統領に期待しましょう。次期大統領選は未だ予断を許さない状況ではありますが、順当に行けば、ムン・ジェイン・アシと言っていい、イ・ジェミョン氏になると思われます。イ・ジェミョン氏もまた、バ笑ドの未来しか考えられない体質と思われ、さらにムン大統領以上に、 ポピュリズム気質が強い人物と思われてますし、もしかしたら後世、文大統領は日韓関係を正常に戻し、日韓断交の礎を築いた人物という好意的な評価を日本の評論家から受けるかもしれませんね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、